それでは今日のの微積分の授業に入りたいいと思いますで前回はあの今日の調停数にも出しましたけれども関数の極値の計算を中心に行いましてで、まあ、そろそろその微分のテーマもだんだんおしまいの方に差し掛かってきましたけれども今日はその中で最後の方のテーマで一つやります因関数定理というのをやりたいと思います。 教科書ですと151ページのセクション 4.4 を開いてください。 まあ、ここでそのどういうことをやるかというのはこれから徐々に説明していきたいと思いますがまず最初にこの因関数という言葉が出てきましたので、まあ、この因関数ってそもそも何ですかっていうあたりからこう話を始めたいと思います。 まず最初にその例題としまして次の形 の, その二変数関数を考えてみましょう。大文字の f で書きましてラジエフ xy と書きますけれどもこれがの式がですね えっと4 x 二乗プラス y 二乗マイナス四というまあ二変数の多項式を考えます。で, でこの時に 形式 fxy=0 を満たす点っていうのが一体どういう点の集まりになるかっていうのを考えてみましょう。で一応その、まあ、関数や多項式と方程式という言葉があの実はちょっと少し異なる意味があるということに注意してください。えっと、方程式というのはあ関数っていうと普通その、まあ、例えば左辺にこういう記号があって。 で統合の右辺にこうそれを定義する式があるんですけれどもあの方程式の場合ですとその、まあ、この場合はこの f x というのは4 y 乗マイナス4ですね。で右辺にまあ0というのがあるんですがえ左辺と右辺にこう何か式が共に2つの式があってでその両辺が等しいというあの。 まあ、あの条件もしくは命題といいますけれどもそれを表すのがまあ方程式です。という点に注意してください。でこの場合はそのまあ f, f の xy っていうこの関数の x に何らかの数実数を代入してそれから y にも何らかの実数を代入するとこの fxy っていう値が一つ定まるんですが、まあ、何らかの値をこの x y の組み合わせを入れると、まあ、この fxy の値がちょうど0になる。 ような場合があるわけですねで、まあ、そうい う, こう fxy の値が0になるような x と y は一体どういうものでしょうかっていう話を、まあ、ちょっとこれから見ていきましょうというわけでで、まあ、多分多くの人はと、まあ、ここまでくどくど説明しなくてもだいこうどういうことになるかといかると思うんですけれども。 まず一応ですね最初にこの fxi を実際にその式を代入してこう方程式を書いてみましたで今度はそれをまあ大体こういう形を見ると皆さんなんとなくこうあああんな感じかって分かる人もいるかと思いますが定数を まあ、右辺に移しますと、4x2 乗プラス y2 乗イコール4となりまして、でこれのあの両辺をまあ4で割りますと、こういう式になります。でこれはどういう図形だったかっていうと、とまあ多分あの知っている人も多いかと思いますけれども、これ楕円を表すわけです。 でまあ、実際にじゃついでについでですので実際にそのこの楕円のグラフですねまあこれもあの皆さん知ってる人がやってるかと思いますがをこの XI 平面上で書いてみます と, んと X 軸方向 が割と短くてそれから Y 軸方向に長い上下に長い楕円を表すわけですね。こういうグラフが書けるわけです。で一応このグラフを見ていますと一応こういう曲線をこう書いたわけですけれども実はこの こう曲線上の点というのはうんとさっきの方程式に戻って考えるとあの方程式 f=0 を満たす点の集まりなわけですね。ですねまずその点に注意しまして。 この楕円状のグラフというのは、のこの方程式 fxy=0 を満たす点 xy の全体であるということが分かるわけです。で、 まあ、あのそういうことを言ってるんですけれども毎回毎回こういうことを考えるたびにですねこの f x y ロを満たす点っていうこう長ったらしく言ってるのはあの結構面倒なんで、えー、っとそうしますとあのこの点にもは必ずまあこの点にもそのうまい用語が、えー、ありましてこの f x y ロを満たす点っていうのを f x y ロの 零点と言います、えー、と点と言っても零点というとあまりこう面白くない思いをする人もいるかもしれませんがあの決してそ の, あの試験の得点とかではなくてですねその代入するとゼロになる点という意味での零点ですので、まあ、あのそこは あ, の あ, のあまり気にしないで、えーまあ、言葉を見てください。 で, でこのまあ楕円のグラフっていうのがその方程式 fxy=0 のまあ0点の全体であると。でこの全体のことをまあ F のえ0点集合といいます。 ですので、まあ、このグラフが、まあ、fxy=0 の0点全体すなわち0点集合ということになります。で、記、ま、法、あ、としましては、まあ、一応あの数学で の, その集合の記法を使って書きますけれども、うん、<笑>ユークリット空間 R2 乗の まあ、点で、まあ、次の条件を満たすもの全体だということを言うんですが、まあ、その条件というのが方程式 fxy=0 をまあ満たすような点の全体だというふうに言うわけです。ですのでこの今書いた f の0点集合 z っていうのが実はこの図ではですねこの xy 平面上に書いたこの楕円のグラフとまあ同じ意味を持つと。 ということを確認しておきましょう。で、そこで今度はそのじゃあこの fxy イコール0を満たしてですね、この fxy の この0点っていうのは、と、まあ、x と y の組み合わせが何でもいいわけではなくて、えっ、ー、と、x の値が何か定まると、それに対して y の値も定まるというふうに見ることができると思います。例えば、えっ、ー、と x が、まあのあ、x が1のときっていうのは、y は0、えっと、y は0ですよね。この fxy の0点としては。あとは x がマイナス1の時は y は、まあ、その時も y は0だったりするわけです。そういうことを考えるとこの fxy の0点っていうのはその x と y にある対応付けがこうあるんではないかと思うわけですね。そうすると ある、そうですね、xy っていうのが fx、この fxy イコール、あ、fxy の零点か、fxy の零点だったときに、えっ、ー、とこれがそのある x に、この x に対してこう y を対応づけているというふうにこう思えるわけです。で、対応づけるものっていうのは何かっていうと、あの関数なわけですね。そうすると、この方程式 fxy イコールゼロっていうのは、 ある種の関数を定めているというふうにこう見るわけですで実際にそれはどういうふうにして見られるかというと、まあ、例えばこうグラフグラフがありますよね楕円のグラフなんですけども楕円のグラフっていうのはまあ例えばこういう部分を取ってみればその x の値に対して y の値が何か対応しているので、まあ、関数のようなものだとこう見ることができるわけです。 ということを一応書きますと、うんと、まあ、X に対して、Y を対応づけるという、関数のようなものとみなすことができるわけです。 でここでそのようなものと書いたのはわけがあってその必ずしもその関数となるとは限らないっていう点にも注意が必要です。それは皆さんなぜだか分かるでしょうか、えー、と一応それを判断するためには そ, のそもそも関数っていうのがどういう定 義, 定義がどのようなものだったかということを思い出す必要があります。関数こののの場合の関数っていうのは その x の値に対して y の値が一つだけ対応するというのを関数と呼んでました。えっと一応書くと。関数っていうのはその x の値に対してその y の対応付けなんですけれどもこの y がただ一つ。 まあ、定まるというのがまあ関数だったわけなんですがじゃあ実際にこの楕円のグラフを見てみます と, うんと x の値に対して y の値がただ一つ定まっているかっていうことなんですがえ常に定まっていると思う人はい定まっ必ずしも定まってないと思う人そうですねはいたいそうですね皆さんの見方正しいですねですので例えば x の値が0の時には y の値はえっと2とマイナス2というふうにこう2つの値を取るのでそういうものは関数とは呼ばないわけですでまあそこがちょっとそのもとそのまあ我々が使ってきた関数とはちょっと異なるもので一応まあここでは関数のようなものと書きましたで、えー、ただし 必ずしも関数とは限らないわけですね。例えば、まあ x イコール一のとき、あ、ごめんなさい、x イコールゼロのときですね。ごめんなさい、x イコールゼロのとき、まあ f のゼロ y ですね。この f のゼロ y イコールゼロを満たす。 y というのは実は二種類あって、まあ y イコールプラスマイナス二であると、まあこういうのはその関数とは呼ばないということですね。で、まあそこでそのじゃあその我々数学者我々でも僕が考えたわけじゃなくて、まあ。 あの昔のの数学者の人たちですねどのように考えたかというと、えー、この、えー、今そ の, この例えばこの楕円がですね必ずしもその x イコール0のところで必ずしも関数にではないというんであればそのちょっと見方を変えてこの対象となる領域をこう絞ってやったらだろうということ考えるわけです。えー、今はその こ の, 実平面あのこの xy 平面全体をこう見ているから例えば x が0の時にこの方程式を満たす y の値が2とマイナス2って二種類出てきてしまってそれで関数とは言えなくなってしまうとだったら仮にですねその y が区の部分には目をつぶってしまおうとでこの x 軸とそこから上の部分だけを考えようと。 そうするとどうううなるるでしょうそうするとこの範囲においては例えば x が0であれば y イコールプラスの2というふうに x の値に対して y の値がただ一つ定まるようにうまくその x の値の y の値の対応付けを決めることができるようになります。でというのが実はこの因関数の考え方でして例えば 例えば領域 D と置きますけれどもこの領域 D をですね 今言ったあのこう示したものを式で書きますとその y が、えー、と0以上の部分ですねこれあの x 字を含む上半平面っていいますけれども。 まあ、今のようにそのもともとの世界をこんなふうに限定してしまえばその今考えているこの曲線というのはまあそこの上半平面ではまあ x, は y の x の値に対して y の値が1個だけ対応するから関数と見なせるんではないかというわけです。 えー、とこの領域 D をこの X 軸を含むこの XI 平面の上半平面に限定しますとこの D 上ですね D 上でこのまあ方程式 FXY イコール0を満たすあーそっか、えー、と FXY イコール0 せっかく言葉を導入したから書きましょう。d 乗で、x、fxy の 0. の集まりは、そのどのように書けるかというと、こ, これは皆さん、もともと の, 元々のです、ね、この式を x について解くことで。 表せると思いますがえっ、ー、と x はマイナス1以上1以下の範囲でそれから y は、えー、この場合4マイナス 4x 以上の、まあ、スクエアルートですね、えー、と平方根の正の方。 というふうふに表せるわけですででこうします と, っと実はここで表しましたようにその y を x の式でこう表すことができるとで。y を x の式で表すことができて し,、まあ、しかもまあ見れば明らかですけれども x の値に対して y の値がただ一つ定まるようにこう x の x と y の値を対応づけることができるということにこう気が付くわけです。でじゃあその残りの部分ですねこの残りの部分残りの部分っていうのはこの楕円のこの下半分の部分はどのように考えればいいかというと今度は今と逆のことを考えればいいですね今度は。えーと じゃあこの下半分の曲線をこう今みたいな関数で表すにはどうすればいいかっていうと今度は逆にこの今考える範囲をですね今度はあの下の半平面に絞ってしまうとそうする と, えと今の議論と同じようにしてこ の, この下半分のあ の, 楕円の下半分の曲線もあのこのようにえと y を x の式で表すことができるようになります。 ということで、えー、とまあポイントは2つあって、えー、と1つはその、まあ、方程式ですね、この2変数の方程式なんですが、これが0を満たすこう点を考えると、そのまあ x と y っていうのはある種の対応が見られるから、まあそこ、それは関数のようなものになるということですね。でもう1つは、えー、とそれだけでは必ずしも、 y が x の関数になるとは限らないの で, でどうするかっていう と, うんとこの見る領域をまあ例えばこの y ですと上半分とか下半分に狭めることによってその狭めた範囲内ではちゃんとあの y を x の関数として表すことができると。以上 の, あのプロセスを踏むことによってこの fxy=0 っていうのを満たす、えー fxy0 という方程式が一つの関数を定義づけているというふうに見ることができるわけです。でこのようにしてこう定義する関数のことを因関数と言います。でなんで影かっていうとそのじゃあ影の反対は日向ですよね太陽のようなんですけどもじゃあ日向の関数はじゃあなんでそれが日向と思えるのかと 何かっていうことなんですけれどもその日向の方の関数っていうのはその y が x の式で例えばこういう式で必ず書かれていて x をこの式に代入すればその x に対する y の値が必ず決まると分かると我々が見ても分かるというのがまあ普通あの我々が使う、まあ、いわゆる日向の関数と思えるわけですね逆に、えー、と因関数っていうのは そ, そのような形ではないえっ、ー、と まあ、この場合でも、その、x を代入したから言って、ついて y の値がすぐに定まるわけではないんだけれども、実際には、この方程式の0点をこう求めることによって、じゃあ、x がこの値だったら、y がこの値になるというふうなあの関数の対応づけが取れるという意味で、その、うんと、直接 y は求まらないけれども、そういう x の値に対応する y の値は存在するという意味での関数だと。 ということで、この陰という、影という名前ですね。そういう名前になっております。ですので、えー、と一応そうか、これと結 論, で結論として書くと、えー、まあこういった関数をですね、えっ、ー、と、 まあ、今まで説明したようなアイデアによって定まるもの関数のようなものをまあこの場合ですと方程式 f x y ゼロによって定まるまあ因関数と呼びます。と、まあ、ちょっとあのそのイントロがだいぶ長くなってしまいましたけれども一応これを踏まえてもう一回きちんと因関数の定義を書きます。 教科書にはちゃんとした見出しで定義とは書いてないんですが一応今回は一つ見出しを作って書いておきます。 えー、教科書ですとその100 151ページですね皆さんが今開いているであろう151ページ の, その図 4.6 の, の左側にその定義となる文章が書いておりますので見てください。D っていうのを ユークリッド空間 R2 の部分集合で回集合とします。そして、えー、と Fxy というのを D から r への関数とします。とまあ、ここで先ほどの例と対応して考えますと、 まあ、fxy っていうのは先ほどの例では 4x2 乗プラス y2 乗マイナス4ですよね。そういうまず関数と思うわけです。で、の時。 区間 i において定義されたこれは一変数の関数を持っていくんですけれども。 が i において定義された1変数関数 y=fx が、えーと、ここまで書いたところで、そのじゃあこの fx っていったら今さっきの例ではどこに出てきたんだよって思う人もいるかと思うので一応確認しますと、えー、これですね、えー、とさっきの楕円の例だと こ, この関数だと思ってください。これが あちょっとこれから少しまたあの記号が出てきましたけど一応その意味はまたこのあと説明しますえっ、ー、と2位の i のあ区間 i の値中の x に対してえっ、ー、とこの x とそれからこの y=fx ですねこの x と yfx の点 の集まりがこの D の中に入っていてかつ最初に当たたラージ F ですねこのラージ F に x と fx を代入するとゼロになるというまあこういう状況を満たすときに この今導入しここで導入しました y=fx をこの largefxy=0 によって定まる因関数 というのが一応因関数のきちっとした定義です。というわけで一応ちょっとさっきのですね書いた例に今の定義っていうのはどのように当てはまるかっていうのをちょっと見ていきましょう。 ちょっと一回ここを消しますね。グラフだけ残しておきます。ここまででしょうか。で、えっとさ先ほど出しました例ですと、まず、えっとラジオ FXY どういうどのように与えられていたかというと。 消したんで分からなくなっちゃいましたね。すみません。もう一回ノート見ます。えっ、ー、と 4x 二乗プラス y 二乗マイナス4としてあの与えられておりました。で、まあそれに対して、えー、あ、そうか。それに対してまずあと d ですね。この d というのをこの集合を適当に定める必要があるんですが、うんこの場合はまあいろんな定め方あるんですけれども、先ほどの えー、あ先ほど竜因2に従いますとじゃ あ, あの X 軸を含む上半平面にこうしましょうというわけですね。そうすると、まあ、この X 軸よりも下の範囲っていうのはこう今回無視していいわけです。今回無視 でその時にその fx をどう定めたかっていうとここにありますようにルート 4-4x というふうに定めました。えー、多分あのもう たぶん受験なんかでもやってきているかと思いますがちょうどここがですねこの曲線のこの上半平面の曲線の部分っていうのが4枚ルートの4マイナス 4x でこう表されるというのは皆さんも納得できると思います。でこのように定めますとあそれかとそうか空間 i を定めなきゃいけないですね。空間 i はこの場合はちょうど今ですとこの楕円の部分が 点が存在するような、X、の区間ですので、マイナス1から1の閉区間ということにすればいいわけです。大丈夫ですか何かありますか、はい、ああ、ここね。 あ、すみません。ありがとうございます。そうですね。失礼しました。二乗でした。はい。すみません。それで四マイナス4 x 二乗のまあルートですね。失礼しました。あのぜひ大きな声でいいので言ってください。<笑>はい。あ一応、その声が録画に入ると困るという人は後であのうまくカットしますので<笑>、あの心配しなくていいです。で、えー、そってまあこういう設定をしますと、 先ほど の, そのイン関数の定義に当てはめて考えるとちょうど こ, こですねこの時えとまあこのマイナス1から1の範囲でですねどの x の値を取ってきても x と,、えー、とルート4マイナス 4x2 乗は当然上半平面入っていますから d の現であると。でかつこうですね こ, うこれを y, y としてこれを代入してみますと、まあ、ちょうどうまくこう0になると。 ということで、まあ、この fx イコールこのルートの4マイナス 4x2 乗ですね2乗っていうのが今考えているこの上半平面 d においてその fxy ラージ fxy イコール0によって定まるまあ因関数にあるというふうに言えるわけです。 ここまでいいでしょうか一応これがあのまあ今日今日やるといいますかこの二変数の微積分の微分の方であの最後の主要なテーマになります因関数というものですはいでと次にやるのがその因関数定理と呼ばれるもので一応このセクションの タイトルにもなっていますけれどもそのまあこの因関数のですねまあ大事な性質の一つとしてあの挙げられている定理です。一般にこう数学ではその新しい概念や道具が導入されます と, うんとまあ大体数学の授業の流れとしてはまあそういった新しい概念や道具にはこういう大事な性質があってということをまずやるわけですね。そういういことをやって じゃあそれを使ってまあこういう計算なんかができますというような応用例なのを示してでじゃあえと実際にやってみましょうっていうとあの演習の授業でそういうなんか計算を例えば極値の計算ですとか極値判定とかそういう計算をやるというのが大体数学のまあ授業の流れなんですけれども今回はそういった因関数に対するまあ大事な性質の一つとして因関数の定理というのをこれからやります。 であの印鑑数の定義を今しましたけれどもその、まあ、数学の場合大体その新しいこう概念をこう定義したり導入したりしますとまあいくつかそれに対してそのこういう性質が成り立つのかこういう性質が成り立つかとい う, こう疑問がこう生まれるものです。まあと まあ、疑問が生まれる分だけこう皆さんのこう学習量が増えるということにもなるのであまり歓迎しない人もいるかと思いますが一応増えるものだということにしておいてくださいとりあえず。でまず最初にそ の, あの上がってくる疑問の一つとしてじゃあ fxy っていうのがラージ fxy イコールゼロですねこういう方程式が与えられたときに。 まず因関数は常に存在するでしょうかっていう疑問があります。えっ、ー、とこれはですねその先ほどの定義を見ますと。 その先ほどの定義イン関数の定義っていうのはそのもしあのこういう性質を満たす、まあ、fx スモール fx でねこの fx が存在するならばそれをイン関数と呼ぶと言っているのであってそのこういうスモール fx がその存在するかどうかっていうのは何もこう答え述べているわけではないわけです。そうしますと、えー、じゃあ次に、まあ、最初に来る疑問の一つとしてはじゃあ この方程式ですねが与えられるときに、じゃあ関数はあの必ず存在するのかというのがあの上がってきます。で、あの数学もしくは数学者っていうのはそのまずそのこの存在っていうの議論を非常に重要視しています。えっ、ー、と何か新しい概念があったときにそれは存在するのか常に存在するのかあるいはどういう条件のもとで存在するのかまあ、そういったことがまあその対象となっているもののまずその 仕組みや性質を知る上で、まあ、最も基本的なものの一つと我々考えるからですね。ですので、まず、じゃあ因関数は存在するかっていうのがまず最初の疑問としてありまして、で、えー、じゃあ次にもし、 もし因関数が存在する場合にそれは1位に定まりますかと。えー、と一時的というのは、まあ、ただ一つって意味ですね。その これもその我々数学もしくは数学者がですねあの、まあ、最もこう気にするもしくは気になるこう性質の一つなんですけれども、えっと、もし因関数が存在する場合には、まあ、それが一つ例えばこう式で表したときに、まあ、そういう一つの式で表すことができるかあるいは二つ以上存在するのかあるいは無 数, 無数に存在するのか、まあ、そういったこともあの数学 において我々は非常に重要視重要な性質の一つとして見ていますのでまそういう疑問もあります。でえと次にですねまあ今回その微積分でこういう話題は使っていますのでじゃもしその因関数が存在した場合に その微分はどうなるかどうなるかっていうのはもう少し具体的に言うと、まあ、どのような形をしているのかとかあるいはどのように求められるのかとか、まあ、そういうことですねそういうこともこう疑問が起こり起こるわけですで因関数定理というのは主にここに挙げました3つの疑問に答える答えを与える定理となっています ということでその、まあ、これからやる因関数定理というのは主にこういうその今黒板に書きましたようなその因関数の、まあ、基本的ないくつかの疑問ですね疑問に対してまあ答えを与えるものです。それからですねこの因関数定理をその、まあ、なぜやるかっていう理由は他にもいくつかあるんですけれどもその一つとしてはその応用としまして この因関数定理の説明の後にですね、そのラグランジュの未定常数法というのを今日説明します。まあ、これはあの、後から詳しく説明しますが、条件付き極値というものを計算するための一つの方法です。で、まあ、そのラグランジュの未定常数法に、こう、がこう正しくその極値を計算するという理論的な根拠を与えるのにも、この因関数定理は 重要な役割を果たしていますということを今ここでとりあえず説明しておきたいと思います。でここからですねこの次がその因関数定理の実際の説明に入っていくわけですがだいあのい時間的にキりがいいのでこの辺でちょっとチャイム鳴る前ですけれども一旦休憩にしたいと思いますが何かここまでで質問はありますでしょうか 大丈夫ですかね。はい。じゃあとりあえずここで一旦あの休憩にして、次はあの3時15分のチャイムから始めたいと思います。はい。休憩です。